神奈川県人権提発センターです今小田原市に来ております、はいえー、今回ね、実は天野文夫さんという方にインタビューをします、えー、ご承知の方は多いと思うんですけども昨年熱海市で、えー、土石流で多くの方が亡くなる事件というか事故というかまあ、まだ真相分かってない部分もあるんですけどもまあ、その当事者の一人である天野文夫さんにこれからインタビューをします、まあ、インタビューの趣旨としては、えー、まずねこの事件について こうまあ、土石流に至るまでの経緯について知らない人にも、えー、分かるように、まあ、かなり基本的な部分から説明していただきたいと思います、そして、ですね一応、このチャンネルの目的としては、あの熱海の方、まあ、あるいは 被, 被災者の方に、えー、やっぱり真実を知りたいという方、多いと思いますので、えーまあ、それをまあ当事者に説明してもらうということが、まず趣旨としてあります。で当然あの まあ、この事件に関わっている人っていうのは他にも何人かいましてまあ今回は一人の方からインタビューをするということになりますのでまあ一方的な話にはなってしまうと思うんだけどもただ、この映像が出ることでこれについてまあそこは違うんじゃないかっていう人も出てくると思いますのでまあとにかくあの事件の真相を明らかにする一つのえ素材としてこのインタビューをお届けしたいと思います。ということでではよろしくお願いします。 よろしくお願いします。じゃあ、まあ、いろいろと、聞いていきますので。そうですね。まず、じゃあ、一番基本的な部分。から<咳>、ね、いきます、ね。あのー、天野さん、あのー、あ、はい、アミスでございます。はい。あのー、よろしくお願いします。じゃあ、あのー、私もね、井戸田さんの記事書きましたけども。はい、ただ、ここに来て、行政も、天野さんに、うんえー、マスコミもですね。天野さんに、すべてをこう、なすりつけてるような印象を受けまして。うん こういういい機会をちょっと取らせてたただきました、はい、でそれで、まあ、見てる方はちょっとよくわからないので、はいえーとね、まず熱海市伊豆山、うんね、ここを購入された経緯、これ、ヘラルド、古、う、川、んはい、財閥ですけれども、うん、ここを購入された当時のお話をぜひ、ちょっと振り返っていただけないでしょうか、うん、そうですねあの、長くなってもいけませんので、<笑>はい、簡単に言いましょう。 私とが、えー、実は、えー、この35万坪の手前の土地、はいえー、を、えー、購入して開発分譲をやっておりました、はいはいえー、そして古川さんの方が、えー、35万坪という広大な土地を売りに出しておりました、はいまあ、金額は約35億円ということでしたが、はいはい、ちなみに古川さんっていうのは一番最初の土地の所有者 ですかそうで す,、ねそうですね、伊豆山 の, の崩れた場所の一番最初の土地の所有者ですね、そ, ね そ, ねそれを古川さんで、古川さんから天野さんが土地を買われたっていうことです、ね、そうですね、はい、これはのい、愛知県の方は多分ご存知だと思うんだけど、ヘラルドっていう映画なんかやってる、映画館とかやってる、結構、名古屋市内ではもう大金持ち、もうこれは一時期、世界のこういう長者番付も乗るような、古川財閥っていう、まあ、ヘラルドグループっていう、有名な古川グループですね、有名なグループが、はい。 元の所有者 そ, うで、ね、でそれが、まあ、非常にバブル崩壊なんかで非常にこう経済的によくろしくなくなかったと、うん、まあそれで天野さんが、まあ、売り出された土地を買うということで、はい、よろしいですねそうですね、はい、私が手前を分譲しておりました、はい、ただあの古川さんのところは広大な土地の割には、はいわゆる開発をできる道がなかったなない、はいうん、それによって 私, が私も力ありませんので、はいえー、約数万坪の土地を頂 い, いて、はい、そこに私が築造していた道を取り付けてあげようというところからが話がスタートですね、はい、ところが古川さんの方はすで、はいえーまあ、に相続人が16名という非常に多岐にわたって膨らんでいたわけです、えー、もうその何かを自分たちがやると。 はい、いうことの次元ではないということで、はい、ならば安くするので、はい、買っていただけませんかということで、えー、非常に真摯な方でしたので、はいえー、私もそれで、えー、ファイナンスへ相談をして、はいえー、購入できることになったのが経緯ですねなるほどはい、はい、ありがとうございます、はい、で当時、うん、まあ盛り土にかかった業者さんの まあとりあえず伏せますけど、k さんが言うところを、うん、あの場所にはもともといろいろゴミがぽいぽい捨てられてたという話があります、うん、はいこれは事実でしょうかこれはですね、はい、あの古川さんも、えー、今お話ししましたように、<笑>はい、名古屋の方ですから、うん、この山の管理状態というのはもうほとんどできていないんで。はい うっととした茂みを入っていくいかないとこの土地には到達でできないんですね、はい、そこがまあ有名なゴミ捨て場だったということは私も聞いております、えーはい、まあ車両が捨てられていたり、はい、ゴミの宝庫ということを言っても、えー、過言ではないでしょう、はい、熱海市のゴミ捨て看板等級不法投棄看板も立っておりましたし、はい 土砂も相当入れられていたということは、最近分 か, 分かりましたけれども、はいはい、相当量入っていたらしいなるほどということが分かりましたね。例えばどんなものが捨てられてましたかうわこれは私も木を切って、あのが現場の職員だったんで、はい、まあかなりのゴミだということは報告は受けてます。もう例えばそのいわゆる なんで鉄くずだったりとか、そんなものもあったりとか、なんか。鉄くずともあったでしょうね。ね一般の不法投棄ゴミと、もう言って。はあ いいと思いますね。なるほど。車まで捨てられてましたから。車までね。い車はね。ちなみにそれは時期としては何年頃ですか。私が買った後ですから。はい、私が購入したのは2006だから。二千六年。二千六年ですから、2006年の段階で分かったことですね。二千六年から。捨てられていたのは、それよりも数年も。前から。はい 継続していた可能性はありますね、はいはいあのー、その辺はね私一応 よ, よく分かるのは、うんはい、例えば立ち例えば伊豆市だったりとか、はい、富士市なんか行くと、うん、もうそこら中に、ね、不法投棄禁止っていう看板があるんで、うんうんうんまあ、あの辺がそういう不法投棄のまあ何ですかそういう対象、まあ、ターゲットになってたっていうのは、まあ、確かにありえるとこの場所だったっていうことはもう間違いないですはい。それは間違いないですから、はい、えー、でお買い上げになって、はい でそれを、まああのー、造成地にする予定で、うん、でなんかその公園を作ったりとかね、はい、例えばそのモーツァルトの公園に、そ、はい、からその、えー、なんだっけベ、ベートーベンの公園 で,、うん、で, で公園に行くと、なんか音が鳴るみたい な, なんか、はい、その計画っていうのは天野さんが企画された私が全部計画しましたね。計画された、はい、その時の業者さんってどういう。 えー、っと新幹線ビルディングさんがやるのかそれともその下に下請けさんがいらっしゃったのか、うん、いや企画はすべて僕ですあそうですか、はい、なるほどなるほど、うん、僕のイメージ で, イメージで、ね、ものを作ります ね, ね、はいはいはいはい、ですからこれは、えー、外国人向けなるほど日本人のお金持ちも も, もちろんそうですが、はい、この35万坪に作る頭数は300頭ぐらいと私は勝手にイメージしましたね そ, それでほとんど斜面です はい、平らを作るとかいうことはないんですね、はい、この場合の作り方としては。はい、ですから、道路1本、何本か入れて、はい、そこに公園を作り、はい、まあ、えー、一区画が500から1000坪という広大な土地にして、斜面に家を建ててもらう。はい、このロケーションを どうししても殺したくないですから当時はですね中国がですねものすごい景気、えー、が良かったですねそれでたまたま中部空港がま、はい、もなく開港するというところなるほど、はい、それで中国人。 もう中心とした外国人なぜ、はいはい、かというと中国の人は日本に土地を所有すると、はい、ビザが下りやすくなるんですなるほど、はい、そういうようなイメージも利用して、はいえー、世界の人たちが通用できるようにいわゆるその公園をいわゆる音楽公園に作り上げ る, る、はい、で私のイメージで一番大事だったのは、はい、熱海というのは、はい、このロケーションというのは熱海の中でも少ないわけです いいいわゆる富士山が近い、はい、ととうこと、はい、私は温泉ということから考えると、はい、温泉も買ってありましたからね、はい、90度という非常に高温の温泉でした、はい、これも全部ついておりましたから、はい、そういうことから見ると世界の熱海だということなんですよ日本の熱海ではないんですね、はい、世界の熱海をこれをいわゆるモチーフにしたか と, というふうに僕は考えて、えー、設計をしようと思いましたね。 当時のね、はい、熱海市 の, その観光業ってかなり下、うん、まあ、よもうほとんど衰退でしたねですよね。ですよね。で、それでマ野さん買われて、うん、で、その時にね、うん、ちょっとごめんなさい、これ、細かい話になっちゃうんだけど、うん、覚書があったじゃないですか、古川さんちの古川グループと熱海市が交わした覚書があったと思うんですけどね。うん、ありましたちも、うん 自由にして開発していいですよという趣旨の覚書なんでしょうかはいそうです。ということはもうあの人たちもなんか<笑>結構そう言っちゃうんだけどいろいろとやってたというその覚書もですね、はいえー、日本ヘラルド映画の覚書と、はい、その前段における箕輪不動産への覚書と違うんですよ。 冒頭言いましたように、初め私が購入したのは、美濃和不動産です、はい。美濃和不動産の土地を通過して、はい、それから古川さんの土地へ入っていく、はい、それの水道管が敷設されていたなるほ ど, なるほど、はい。ですから、美濃和不動産の覚書には、は, い、はっきり書いてありますが、はい、いわゆる開発について全面協力をする。 氏んですかそうですよこれは、えー、当時は川口市長ですよ川口市長、はい、これらの文章は文書が全部 あ, のあります全面的に協力をするですからまあ私もその土地を買って分譲地というのをやっていましたけれども、はい、これはしかも借地料、はい、高額に払っておりました箕輪、はい、さんには、はい、ところが古川さんには無償なんです この矛盾点がありますよねその両方の権利を私は引き受けたわけです、はいあのね、通常、はい、特定個人やる人種、はい、あるいは特定の企業と市が全面協力をするという覚いがきをするというケースは、うん、あのご経験上聞いたことはありましたか役所が文書を発行すること自体はほとんどないですよね いわゆるそのじゃあその意味合いは何なのか。なるほど。全面協力とは何なんのかな。なんのことそうですよね。いわゆるーミノワ不動産だって不動産屋ですから。はい。はい、いわゆる開発をより、えー、しやすくしてあげようと、はいはい。何かそこには行政のいわゆる弱み等があったんでしょうね、はい。なるほどなるほど。何かあったと。あったんでしょうね。そこについては私も。 経緯的なものが分かりませんし私の方は道路にして役所に差し上げましょうと、はい、逆に皆さんが悪い悪いと言ってる割には、はい、うちはちゃんと差し上げましたから無償で、はい、だからいや、えー、世間が言っているということの話は、はい、それを利権にしたんではないかとかなるほどなるほどういう話は僕は全く違うと思いますよ 1億円近くお金をかけて道路を作って寄付しましたから、はいはい、それに対しての意義は私ども申し上げておりませんので、はいはい、ただ一言、えー、全面協力をするということに対する、はい、じゃあ協力って何かとかいうこといわゆる、えー、私どもになって賃料を払うとかいうことが な, いなかった話し合いもなかったただ利用するだけ。はい ということで、怒ったことがある確かあったような気がしますね、なるほどねはい、そこは、怒ったっていうよりも意味ですねじゃあ、天、は、野、い、さん、変わる前段階から、<笑>はい、その特定の事務さんと、ちょっと変な関係があったのは、間違いない間違いないです、実際、文書が出てます。 でそれでね、うんまあ、問題の盛り土なんですけども、うん、ちょっとそもそも盛り土って何ですかって人が多いと思うので、うんうんはい、ちょっと盛り土って、ちょっと簡単に説明してまあ盛り土というのは、ですね、今、日本の法律も非常に厳しくなってますよね、はいわゆる残土というか、はい、余ったものは残土、はいえー、必要なものは客 土, 客土、お客様の客土っていうんですね。 これを処理をする料金、はい、または処理することが非常に埋め立てっていうのは難しくなってますね、はい、そこでいわゆるその埋め立て地を作ると儲かるとかいう世間一般の概念が生まれていることは事実ですね。はいはい、あくまで埋め立て地というのは 埋め立ててをして一石三鳥のことなんです、ね、なこれ は,、はいはいはいえー、残土を捨てるにお金をもらえる、はい、その買った土地が平らにな る, なるもう一つはその土地が、まあ、価値が上がるというまあまあ一石二鳥ですかね二鳥というこういうことが今の日本の、えー、埋め立てということを象徴しているのかと思いますね。なるほど、はい それで、えーっと、本格的な盛り土というのは、まあ、2009年ぐらいから始まったというような認識でよろしいですかね、ああ今それは私どもの盛り土のことを今度は言いますね。はいはい、一般盛り土ではいませんね。で、その盛り土のまず理由について、伊豆山の盛り土の理由をですね、うん、ちょっとまた簡単に。これが冒頭出ている、いわゆるその私たちが道を。 35万坪ままでつけました、はい、そしたらそこから先に道を延伸しなきゃいけませんね、はいはい、その時にこの今崩落をした赤い谷というのがあるわけです、はいはい。あまりにも急斜面だったので、はい、まああまりにもっていうのはおかしいんですけどあの急斜面があったんでその今市役所が使っている水道管道を利用して、はい、その分譲地の道を拡幅して作り上げようと。 したわけですはい、その時にもいわゆるその入り口ですから、はいえー、その土地を、えー、急斜面っていう、まあ、イメージがありましたので、はいはい、そこのところに拡幅をするためには、はいわゆるその、えー、置かないっていうイメージがやっぱりあるじゃないですか、はい、道, 路道路ですから、はいはいで。それの緩和をするために ともう一つはその自分たちの道をそこで利用しようという意味合いがあったということですね、A はいはい、そのために埋め立てをあの申請したということになりますこれ工区でいうと通常え工区ってことになるんですかね違いますここはですねまだ工区は決定してい決定してないああなるほど、うんまあ、じゃあまだ全く全く計画案も えー、ここに何区画作っていこうかというまだイメージの段階ですねなるほど購入したばかりですからねとりあえずはその道を克服して、はい、奥へ延伸するということまでしかなかったですねなるほど、はい、でそれでまあ<笑>が問題だったのはね何段5段と何段だって、はいうん、増えていったんですけども、はい その時の背景というか経緯をちょっとどういうようなね、私の認識ではまず最初に、千葉さんという方が、まあ、天野さんが言うと、実行行為者ということで、うん、あの盛り土を始めたということなんですけれども、うん、千葉さんは天野さんの指示だと言っています、うん、これ、どうでしょうか。<笑>まず千葉さん自体が。はい このまだ許可を取れたか取らなかったかそこの記憶もありませんが、はい、千葉さんは紹介で私のところに来た人で、はい、その時が初対面です僕、はい、全く誰だかも分かりません、はい、たまたま紹介者がしっかりした方だったんで、はい、まあその方の紹介ならいいだろうという程度で知り合いました、はいそれで えー、私はこの土地の泥を集めると、はいまあ、まあ埋め立てをするということに、はいはいはい、いろいろな業者に確認をしましたところ、はい、あんな混んでるところ混むところ、はい、その坂が多くて燃料が食うところには、はい、持っていく人なんかいませんよということを言われたんです。はいはい それでうーん困ったなあというところへ千葉さんがご紹介で飛び込んできたそしてどうやって埋めるんですかって言って質問したら、はいはい、伊東港に船をつける、はい、伊東港に船をつけてそこで泥を下ろすと、はい、そこから運ぶんだと打、はい、ち合わせ記録ありますから3 3はい。なんだと。はいはい だから泥が私ども集まるんだと、いう言い方だったんですね、はあはあ。だからその打ち合わせ記録にも、よく今彼がなんか言ってますね。陳情がどうだとか、で、はあはあ、だから私どもはあくまで集められないので、お貸ししますと。いうことで、お貸ししただけです、はあ。あの、この千葉さんって方は、横須賀に。 おら会社もどうも持っておられるようだと、うん、でただこの人自身は、うん、なんかある会社のこうなんかこう何てしたまあ預かり物というのか、うん、そういうような話だで自分ではそのトラックとかね用意できないような気がするんですよこれどうやってあのな、ねはい、詳しくその紹介者がおりましたんで、ねはいはい、千葉さんがどんな人かとか はい、どういう実績とか、はいえー、どういう方なのかということは、聞いたことありませんねい、はいはいはい、ちょっと待ってね、話をまとめると、うん、まずそこを平らにしようということがまずあったわけですよね、道平らじゃないです道路を穴を埋めて道路を捨てようということがあったです、ね、違ますこういうことです道路を、ここが2メーターしかなかった、はいはい、この道路が。はい で湾曲しているので、はい、この2メ ー, ターではここまでは6メーあるんですすで、ねはい、に、はい、この6メ ー, ターに加速するにはこの斜面じゃないですか、はい、このところに、えー、斜面にどの手前に道路を作っていく、はいはい、いわゆるそのイメージの緩和なんですよ、はい、これを何かしようとかいう結果が全くないんですよ全く な, ないですで。道路を作るだけですあくまで、うんうんうん。というのはそれが証拠に 上に開発の図面が出来上がってますから、はい、この道路を利用してそれは奥こちらの道路を使用して隣接っていう図面がちゃんと出来上がったん、はい、ですその工事をやろうとしたけどやり手がいなかったそこで千葉から埋めることを埋めることの人がいなかった、はい、つまり土を運んだりとか土を運んで埋めるっていう業者がいなかったんっ、まあ、ですししう、はい ここに道路がこう入ってきる、はい、水道管がこういうように入ってました、はい、ところがこんなふうに曲がるわけないですね、はいはい、だからどちらへ回ってもこれを道路をこうやって拡幅して、はい、とここ が, が崖でした、はい、ここだと危険っていんじゃないんですよ、はい、危ない恐怖感が多少あるかもしれないから、はい、これをこういうように曲げていく、はい、ひ開くためには、はい こ, こに埋め土をすることによって恐怖感ってなくなるじゃないですかなるほどそれだけの意味です、はい、これが絶対的なものでも実際にないですそこで千葉さん千葉さんに対してはそこを埋めるっていうことを期待してたんですか千葉さんに対して千葉さんが噂を聞いたんでしょう、うん、穴埋めの土地が生まれるよと、はいまあ、許可が下りるよと、はいはい、それを聞きつけて彼は 紹介者を通して私のところに来たんですなるほどなるほどあくまでそれだけの関係、うんうんうんうん、過去に知っている人でもないしない全くないです、うん、でも千葉さんに土地を貸したのはやっぱそこ埋めてくださいっていう趣旨で す, ですかそうで す, ああうです、はい、なぜかというと埋め戸を自分のとこでやると、はい、泥が集まらない会社が何年かかるか分かんないわけですよ だったら開発をもう近々やろうと思ってましたからねあの道路を拡幅できる、はいえー、ことを考えれば、はい、ここを任してしまえば、はい、自分でやると重機の損料が毎月30万、はい、まあ20万はかかりますよね、はい、人, 人件費も2三十0万かかりますよね泥、はい、が来なかったら待ってなきゃいけませんね。はいはい 結局何もでできないわけですそれなら任してしまったほうがいいと<笑>その時の契約はどういう契約でしたか契約書はないですよないですないです例えば何でしょうあのなんか2009年とか何とかの10年まで例えば「お任せします」そのじゃあ、えー、とそこで何かこうこんだけのお値段でやってくださいとかそういうわけではなく口よく作的な感じで期間もないです期間もなければ金額がありません でそこでまあ千葉さんが盛り土にかかるわけです。かかりますね。それはなぜその千葉さんは盛り土を始めたんでしょうか千葉さんが自分でもあ泥を集める人は利益が上がるでしょ。はいまあ、引きしょ集められれば集められれば利益が上が上るから 集める自信があったんでしょうねじ ゃ, じゃあ例えばどっかの何例えば神奈川県でも静岡でもどこでもいいですけど、うん、じゃあ A 社という、まあ、別に何 A 社じゃないからある会社があって、はい、そこでじゃあ残土を打ち引き受けますよという感じで千葉さんが集めたっていう可能性があるってことですもちろんそ う, そうですよ記録ありますからなるほどなるほどあのー、打ち合わせ記録ありますよそうですかはいありますけど今はもしあるであれば出しますけど、うん、はいあのー、ちゃんと書いてますよだからその打ち合わせ記録の中にも、うん、はい 契約書とか金額も一切ありません、はい、ほうほうほう一番打ち合わせ記録ですから一番大事なのは、はい、もちろんいつからやるか、うん、もう次は金額でしょうなるほど借地料でしょう、うん、借地の場合だったら借地料、うん、とか な, るなりますでしょもちろんあの借地ですから、うん、借地料を私がじゃなくて担当レベルが、うん、担当レベルが問題ですねその時の担当は誰でしたか えー、っと私は設計部というと、えー、誰になるだろうね、後藤さんじゃなくて、一番の統括責任者は後藤ですよ後藤さん、はい、非常に真面目な、律儀な方ですよ、はい、それが中心になって、はいえー、設計部長は鈴木君ですよ、はい、鈴木厚司さんですね、はいはいまあ、後藤さんも鈴木さんも今、告訴されてるで す,、ね、ですね。はい、はい だけど、彼らも記憶がほとんどない、言ってましたね。なるほどいや、えーと、鈴木に限っては、回回しか会ってないいと思いますよおその中で、うんえー、一つの指摘として、千葉さんが、うんまあ、残土で数千万円儲けたんじゃないかという指摘がありまして、うんうん、これ、どういうからくりだったんですよその儲かるっていうのは、要はさっき言った、捨てていいですよ、じゃあ、あのいらない土。 私預けてくださいして処分しますよじゃあその代わり手数料をこんだけもらいますよっていうそういうことでよろしいですかだから儲かるということであれば、うんはい、いくらで請け負ったかが問題ですねなるほどはい、はい、私どもは、はい、1,000 円か1500円とかでも自信がなかった、はいはい、赤字なわけですね、はいはい、重機損料燃料人件費を入れて、はいろいろやったら赤字じゃないですか、はい だからやめたんであって、任したんであって、そういう経緯がある、だから4000円とか5000円ぐらいもらえなかったら、僕は儲からないと思いますよ。4500円って、トラック1台あたりで、その中で、1500円から2000円を千葉さんは天野さんに渡していたとい、うん。ありえないでしょう。どうやって渡したんですか、だって。 ご案んしたとど、銀行口座を振り込んだりとかありえないです、ね、そうですかまして家賃を彼は滞納してるんですよ、はい、うちのはいはいはい、はいはい、うちの家賃滞納してる人がどうやって払ったんですかなるほど私が会う時は家賃をもらう時なるほどあの後から分かったんですが、はい、僕と彼が会っていたと、はい、で家賃を催促してましたと 家賃っていうのは、うん、あのは湯河原のやっぱマンンションとかのこの仕事をやるに彼は住むところがあ、はいまあ、どっか借りればいいんでしょうけど、はい、どうせなら私どものコーポを借りればいいということで、はい、私どものコーポをお貸ししたんです、はい、コーポでしたかマンションみたいな感じですかまあコーポですねマンションなんて大げさなもんじゃいそんなにハイツですね、はい、ボロボロですからなるほどなるほどそれを彼はそこに住んでこの、はい 授業をやっていたんですよ。なるほど、なるほど。で、その後千葉さんが言うには、上、うん、尾さんと小沢さんが引き継いでやったと。言ってます。うん、全くわからないですねからない。なん、まあ、先ほどから言ったように、私現場にいることはもうほとんどないんで。はい、うちの、えー、こちらの授業はものすごい、あのー。うん 半の状態ですからなんしかも私免許を持ってないんで、はい、そこに運転手が行かなきゃい行けないんですよははははだから私が行くということはまずありえないほとんどねなどまあ12回は行ってるしまた d コークっていうところもやってるんで別のところが近くで d コーク k u は古谷さん、うん、古谷誠さんこれ柔道会の副会長の古谷誠さんとはいはいはいランスファー沼尾さん勝ツさんですね一回、うん、やられてると思うんですけども。うん これはえっと、あくまでそのえー、っと ラ, ラ, ランディそういうものは全部うちの職員の別会社です、はい、なるほど、うん、だからトランスファーも一緒ですよね、はい、要するにうちの会社ではないけど、はい、会社ごと就職してるっていう意味です こ, この話はちょっと難しくなるまあちょっとやりましょうかそうですねかだからランディというのも、えー、うちのいわゆるその同族 はい、ランデーは同族です。そう、はい、はい、それで考えてもらった方がいいと思います。ありがとうございます。はい、ここの辺ちょっとむあの難しいかもしれないですね。で、きまして、でね、それで結構ね、うん、ちょっと今、今一番これ、どうなのかというちょっと報道がありましてね、うんうん、えー、っと市役所が、熱海市が2011、まあ、これ、NHK の報道なんですけど、うんはい、2011年頃に、うん 天野さんに対して、うん、まあ、天野さんというか、新幹線ビルドに対して、盛り土が安定しだしたから、うんえー、市がね、その盛り土の、まあ、措置命令を見送ったという報道がありました、うん。で、これ、措置命令を見送ったとなると、これは明らかに行政のミス、行政のいわゆる不作為ということになりますが、うん、この行政指導を、を当時のその、 どうなんかこうご記憶というのか全く、まあ、現場の人がおります現場というかここには現場うちの現場職員もいないんですよ絶賛、はいはい、の時に沼を応援に行くというレベルですからね、はいはいはい、まずその危険だとか、はい、安定とか、はい、もちろん危険はの報告もないし。はいはい 危険だという認識は現場にもないから、はい、その措置命令というのは、はい、多分、えー、千葉さんの埋め方がどうに間違っていたとかいうことも僕はないと思うんですよ彼もプロだから、はあはあはあ、な何が危険だったのかなとかいうこと自体が分からないんですよ。どっちにしても措置命令は受けてたわけですよね 役所の措置命令を出そうとして見送ったんであれば、はい、出しててなかったったことか役所の判断でしょうね。でしょね。2009年から2011年の間、熱海市役所から何もマのさんに接触はなかったんですか、うん、うわあのど接触ってどういう、お前危ねえぞって言ったら、例えばととかのか、行政側から何か言われたってことはなかったんですか 本来はこの担当部署、はい、全般は後藤さん、はいはいえー、あとは、えー、沼尾、はい、この形において、はい、僕の手元に、まあ、こうじゃねえかあじゃねえかという話自体がないんですよ。はいはい 後藤さん、沼尾さんというのは熱海市の職員ですか。違いますよ。後藤さんはこの木を取った取り締まり屋 い, まい。沼尾さんはこの埋め立てに対して、はいえー、是正があれば飛んでいくとかいう応援隊。はいはい、ちょっとこの辺はこうい う, なんかこう図作るん で, あそで、ね。なぜかというとね。はいなんで まあ、その重機が彼は、まあ、沼さん自体はうまいんだよね、はい、どっちかっていたらねうま、はい、いんで応援に行ったのか、はい、関係がよく分かんないんですよ な, るほどなぜ関係が分かんないかっていうと、はい、私は先ほど言ったように千葉さん自体は紹介者で、はいはい、ところが後付けで分かった、はいはいはい、どうも 千葉さんを連れてきた人が沼尾さんだということがうすうす分かった、はい、なるほどよく手伝いに行くわけだと思う気持ちはありますねってことは千葉さんと沼尾さんは面識があったってことですかじゃないんですかとなりますとね千葉さんはどっちかっていうとイメージ的に、うん その千葉さんと沼尾さんと小沢さんは知らないと要するに、うん、千葉さん、うん、小沢沼尾こういうコンビの対立軸がありましてうんその小沢さんというのは、はい、なんで出てくるかは私も理解できない、まあ、あの方もまあ一緒に、えー、今物を入れてたというそう い, いう人そこは私は認識してな い, ない なぜ人間関係が、うん、ははは当初千葉さんは千葉、はい、沼尾さんは沼尾、はい、何の関係もない、はい、小沢さんと沼尾は知り合いではあるけど深くはない、はい、という認識ですね私は、うん、最近になってそれと、ね、沼尾さんと千葉さんは 知り合いいいだったらしいというこなるほどなるほど、うん、それとその行政の対応でちょっと一点別件でちょっとお聞きしたいことがありましてね、はい、これ別の方 の,、うんまあその行政の指導の文書ですけどもね、はいまあ、要するにそ の,、まあ、その土地をね回復してくださいっていう要請書なんですけども、うん、よろしいですかちょっと読み上げますとね、はい、静岡県知事が自ら生活環境保全 のののの支障の除去などの措置の全部部または一部を講じることがあります、うん、この場合には、当然、えー、措置に要した費用をあなたから徴収しますと書いたんです、こういう強い文言の行政文書をもらったことはありますかそれは、最近でしょ。えっ、ー、と、これは令和3年11月8日、えー、とこれ、天野さんじゃないです、別の方ですよ。 あそうです別のこ方に、こんな、なに、こんな、あのー、費用をあなたから徴収しますなんて、それは行政大執行ってこと で, す、ね、そうそうでいないですよね、ないですか、うん、そういうことは。いでも、お、はい、金取るとか、なんかその、費用取るとかって書かれてないでしょ、ああ、かもしれません、ね、ですよね、はい、だからかなり、要するに、これ、何が言いたいかというと、県もね、熱海市も、人によって違うんですよ。 えー、指導の熱が、はいはい、でこれを受け取った人は、静岡県庁まで呼ばれて、財布、貴重品、スマートフォン、全部没収されて、一、え、日、ー、缶詰めされて、はあ、夏に、はあで、すごい暑い時でもう嫌味で裸になっ て, やって、県庁中を歩いてやったと、はあ、そういうことだったんですか。か全然関係しかも森戸の 要するにその地主 の, その建物土地の建物の、はい、書類上に出てくる人、ただの。あ そ, うです そ, うはい、それは随分ひどいで す, いですかひそうだから人によって、ね、行政はかなり温度差があるんじゃないかと。あなりますね。 9年から2011年まで特に行政から何か指導みたいなものはなかったんです、ないですよ全然。で僕こんな何この徴収しますとかそんな呼びつけられてただのけっ、なもない。なんもないですよ。それと文書の一枚も出されてないということですかです。ない。何もない。はい、いやあのこの行政記録によると、はい、はい、ええゴミがどうだとか、はい、そんなのばっかりじゃないですかこれ見てはい。これ、はい、この行政文書を見るとこう今その公示 こう是正しなさいだけどその文書も来てることはあるんでしょうけど、はい、今のような、えー、過激というか結構強いですよね強いですね、はい、そういう文書一切僕の手元には少なくとも来ていません担当の手元にどんな文書が来たかどうか分かりませんが、はい、それは県が熱海市がどのような文書出したかそういう文書の記録もないからその強いものはなかったんでしょうね これ百条委員会でも問題になってるんですよ、えー、同志案件なのにえらい厳しいこの会社ね厳しいですけどなんで天野さんと麦島さんにはこんな緩かったんですかっていうその指摘がありましたよね、うんうん、それやっぱりこうあっておかしくないですね、うん、全然おかしくない、うん、やっぱりこの辺もちょっと私は行政がちょっとおかしい大変おかしいんじゃないですかっていうふうに思ってるこの中において行政っていうのはものすごいおかしいです、うん、そうですかめちゃくちゃです、うんはい、それははっきり言いますね で次にじゃあ麦島さんに売った時 の,、はい、あの経緯なんですがこれ2011年に販売さ れ, あの売却されました ね, 売ってますね、はい、ちょっと当時の話なんですが麦島さんの方からは私の方がもう倒産をしている情報が入ってますから、はい、いろんな形の中でこの土地へのアタックがあったんですね、はいはい、まあ最終的には私は売り先をも ち, もちろん決めてまじゃ決めん探してましたから、はい 時には上海の企業からも来ましたし私も実際、上海飛んでますからそのことでそれでまあ中国系企業は景気がいいからいいだろうなという思いがありましたところがまあなかなかやっぱり最終的な返事になると来なかったんでえ1月確か2011年1月ですね中旬にうーんやはりまあ 三島さんに売るしかないのかなということで、三十四万五千坪を売ろう。はい。五、はい、千坪残した。はい。ということで決定したんです。五千坪残したってのは結構皆さんなんでっていう人が多くて、これはね、結構とんとみとしてるって話聞いた。いや違います。あそうですか。私が道路をずっと作っておりました。はいはい。 C コークというところなんですその先に E コークがあります e コ,、はい、e コークの上に 5,000 坪を残す理由は、はい、私はこれを6億 5,000 万と算定してたんです、はいはい、ところが麦島さんの提示額は3億円ですからならば方法を変えて、はい、そこに 5,000 坪残せば、はいわゆる雇用所とか、はいえー、研修所とか、はい、いうことで これは2万から4万6万ぐらいで売れるわけです、はい、そうすると私は3億で売っても、はい、後付け2億円ぐらいのお金が入ってくるから債、はい、務の借金の返済の足しになるわけです、はい、そのために34万5000坪って決めたんです、はい、それで返事を出しました、はい、ははははでじゃあ契約をやろうと、はい、いうことになった、はい、そしたらば 1週間か3日ぐらい前になって、はい、いわゆる28日が契約日ですから、はい、逆算すると25日か20日から25日ぐらいの間に、はいはい、全部じゃなきゃやらないといいですなるほどそのやり方に僕もちょっと怒りがありましたけれども、はいはい、もう返済先が全部決まっちゃったんです1月4日が出来上がってもう仕方がない。 だったらということでどうしても諦めて3億円の売買になったんです、はい、これが経緯なんですなるほど私はそれちょっと不愉快さがずっと残ってた、うんうんうんうん、一番困ったのは仲介人ですよ、うん、う私にも文句言われる、はい、向こうからも多分、まあ、まあ向こうから言われないのかもしれないけどだからうちの仲介人は仲介料もらってませんよこれ。 野さんですか、うん、そうですよ。うん、うこれだけ膨大な土地なのにすみちょっと一つ話は抜けてるんですけど、はい、そもそもそのあの麦沢さんにも売らないといけないなっていうなった理由は何なんですかね中国系企業は返事が来なかったんですよ、はい、買うという決定が、はいはいはいはい、あ本当はその中国系企業に売るということを目論んで開発してたということですかいや違います違いま す, います倒産をサービスーから、はい 早く返してくれないと困りますとサービスサービスお金の貸しの出したところが新幹線ビルディングが倒産したというのが20年ですよ20年に倒産したんですね、はい、会社が倒産してその SFCG 債権がいろんなところのサービスに飛ぶんですよ、はい、回収で売 2000… 却されたわけですか、はい 2000… いや、20倒産が20年2020年で売却が23年です。3年 か, 2011年だから3年ということは2008年に倒産 え, ええよ。二0 2 0年だから。そそそそうそうそうう、2020年ですか。十0を足す平成20年。12を足すほうがいい。平成20年、はい、ですよね。平成20年。平成20年の数です、ねはい。平成20年っていうと2008年。 あれちょっと待ってじゃあ新幹線ビルディングは2008年に倒産してリーマンショックで倒産したんですうちは、はい、じゃあ時系列からするとまず新幹線ビルディングは2008年に倒産して、はい、2009年から千葉さんがそこを土地を借りて盛り土を始めてっていうことになりますよねそうです2009年ですから2010年ですよ、はい、あれ2009年から2010年ですじゃあ2008年の時点でもうあれですかその2008年になります 2008年が倒産ですよね。平成マン20年ですよ。2 0リーマンショックは2008年ですよ。すね、はい。で新幹線がた作ったのは倒産したのは。要するに融資が止まったのが平成20年です。だから2008年ですよね。平成20年と、はいね、言ったら、はい。だからその時点でもうあの場所を開発するっていうことはで。 諦めてもうほとんど諦めでしょうねその状態で千葉さんが出てきて盛りをしたっていうことですよね、うんうんうん、まあなんとか少しこのまだ売却決定になってないから道路の付けのいいところを分譲してあえいでいたっていうのが現実ですねあえ、はい、いでましたよ結構、はい、で麦島さんもやっぱりそういう中華橋系というかその中国系を意識されて買ったんでしょうか 彼はね、はい、私と会った時はね、はい、公園にするっつってましたよあくまで公演でしたよ。いやなんかね、うん、そのそ麦島さんがの代理人によれば、なんか世界の宗教を集めた、なんかその特殊なこう施設っていうんですかね、なんかそういう、うんあとそ れ, っそれこそ運動公園を作るとか、そういうふうな計画だったんですけど、その辺なんか聞いてらっしゃいます私はね、はい うーん、聞いたかどうか分からんけども私がだって相手知らないわけじゃないですか僕は、はい、だから会うこともない人じゃないですか会えるようなこともね娘 の, の名刺があったんですよなで会ったことないんですか契約しての時ですよああそうだねはい、はい、だからその時は運動じゃないやとは講演 はい、運動とかいう言葉はなかった公園ですよ、はあはあ、この土地は欲しかったということも言ってましたねと、はあ、いうのは古川さんとなんかお友達のようですよいやそれはもうだって名古屋人脈ですから、うん、それなんかそのだから多分。多分私に代われちゃったからどっちかっていうとあんまりいい思いはなかったんじゃないですか、うん、あでもその時麦島さんの手挙げてたんですかね分かんないですよねそう で, すでも、うん、元々麦島さんって 結構ワタミいっぱい土地持ってるじゃないですか。うん、三十五億でしたからね当時は。しかし、はい、そんなに三十五億もするもんですかねあそこ。しますね。そうですか。全然問題おかしくないですね。<笑>そうですか。その上の体制が購入がだいたい四万から六万ですから。はい、それでが 時, 時代もありますよ。なるほ ど, なるほどで。 沖電気とかいろいろできてますねできましたねはいはい、はい、あれが売りが18万ですから13万から18万って聞いてますよ、うん、結構あの当時っていろんな企業そういう売り買いというか活発だったんですか、ね、活発でしたね僕の時はもう下火ですよね僕の時 は, はだから古川さんも諦められたんじゃないかななるほ ど, なるほどはい いやそれでその時、まあ、麦島さん僕はちょっと今問題意識持ってるのは、うん、かなり報道といいその行政側といいなんかちょっとこう麦島さんに配慮してる印象を受けてますこれについてちょっと思うところ私はね、はい、この事故によって、はい、その何が真実なんだろうということはまずね、はい、思い思もちろん思いましたよ、はいはい、で私はそんなバカなことはないだろうと思いがあったんで、はい 私が12月に少し調べ始めたんですよ、はい、このおかしいなと思ったらどうも県の発表市の発表が「おかしいな麦島さんにのことのやったことについて何も触れてないよな」とともかく埋め立て地が悪いなるほど一辺倒になってきた。はい そこで私実は あ, のある、えー、元、まあ、大物と言われている検事に相談した、はい、おかしいですね先生これどうしても僕は納得できないんだと、はい、言ったらとんでもないと、はい、おかしいものだらけだと、はい、いうことで応援をいただきまして、はい、でお前、まあ、もっと調べろということで、はい、徹底的に調べた私 は, は, は, は, はしたらともかく埋め立て地が悪いんだ なるほどその要因原因たるものは何なのか、はい、ということで一切究明に入らない、うんうん、これは原因っていうのはね私が思うにはやはりその亡くなられた方の冥福を祈るためには真実なんだ、はい、ご遺族の 心, 象心中を、ね、察すれば真実を知ることですよなるほどところが埋め、はい、た土地がどう埋めた はい、誰がどうしたこうした犯人捜しみたいなことをやっていて、はいはい、この真の原因は何であったのかなるほどこれは崩落してから、はい、方や学者は1か月ぐらいでこれが原因だろう、はい、これが原因だろう、はい、こういうこともあり得るなってやってるにもかかわらず、はい、南馬知事が3日か4日か1週間でそういうのは関係ありません熱海市長は。 童話ですよ、はい、だから訳分かんない、うん、こういうことって言えるんでしょうかねっていうことに大変こう憤りようがありましてね、うん、私は徹底的に調べ始めたと、うん、いうのが今の現状に至ること で, なるほどなで、ね、もうめちゃくちゃゃくですよこの調査がそれとこ れ, はこれは天野さんに聞いてもちょっとあれかもしれないんだけども、はい、あのね発災直後に、はい。 県の南場副知事は、うん、まあ人為的なミスだったりか、まあ、まあ、要するに人工的な盛り土が原因じゃないかというような見解でした。はい。ところが、三月、今年の3月に入りまして、県側が、なんかその地下水がね、流出してからちょっとその、それが漏れて、えー、土砂崩れを起こしたというような見解に変わりました。うん、この、なんかその変わった、見解が変わった経緯というのは、なんか、ご存知自分たちの嘘が。はい。 あまりにも嘘を発表しすぎたのはい、訂正に入ってたんじゃないんですかなるほどなるほど私が言わせれば、うんはい、私は今この地質、はい、水脈系も全部ある学者にもうお願いしてますよ、はい、実は、はい、もう仮決論は出てますよ、はいはい、水脈ですよこれは全て、はいはい、水脈の流れが変わったんですよなん、はい、で変わったのか ブランドとソーラー工事ですよそれ以外に変わ る, ある値がないそしていろいろ深く難しいですよ突き詰めていけばもともと水脈層だったとかこれは後からの話じゃないですかまた火山が3回起きて下に火山灰が堆積してるとかこれは僕らもわからん役所の人もわからんでしょう だけど、絶対的に言えることは、はい、水の流れが変わったことは間違いないんです。なるほど昨日も私、現場に行きました。あそうですかはい、現場に行って、全部水流れ図を、はいえー、調べてきました、はい。うちの工事は完璧です。何が完璧か、うん、E コークの上にも、はい、ちゃんと排水路が作ってあるんです。それも確認しましまた。 現場職員を連れて、はい、それで雨の日も行きました、はい、水がどう流れてくるか、はい、D コークと言われていますが D コーク E コークの土砂はすべ、はい、て6地区へ入ります、はい、6地区には麦島さんが300トン、はい、ガラコンクリートを埋めてしまいました その中に「感激空撃」っていう専門用語で言うんだけど、はい、隙間ができます、はい、そこに水を一気に押し流されます、はい、その押し流された地下水は全てこの穴の中に入ります、はい、そこまで全部データ出てますもん。なるほどただ例えば県だったり県の見解としては第二の盛戸土いわ麦島さんの方ですねあの太陽あのソーラーの方ですね<咳>あっちの方は 検証対象に入れてないっていう話私ちょっと聞いたんですけどもこれは入れなければいけないでしょう、うんうん、ちん水の流れなんだから、はい、よくこの絵を見てください、はい、私が全て調べた時は、はい、南北地図は水はこちらに流れないって言ってるわけですがこちらっていうのは崩落地です、はい、だから鎮査地も崩落地の反対側に作られてるの、はい、なるほど何を言ってんですかと うん、この切った山は、はい、高低差が全部こうですおら側に傾いてる、はい、それなのに難波さんは三角形を示してこの水はこっちへ入るんだ、うん、テレビを使って国交省のあれだけ偉い役人が言った傾斜、うん、はい、こうなってます、はい、ソーラーの下には全てビニールシュートが敷かれてます、うんうんうん、その水は全て 100%、はい もう 99% 崩落地下が流れてます、はい、その原因とあるものをはっきりしてますすべ、はい、ての記録写真がありますうち記録映像に全部残してますもうこれは今時間がないんでね、はい、もし、えー、何かの質問があれば、はい、記録写真、はい、記録データ肯定さず、うんうん、5センチも狂ってませんうちの人のくるようは、んうんうん 全部やりました。終わってます。うん、ということは亞門さんとしては、はい、その崩落の直接の原因になったのは麦島さんの所有になってからの工事が原因だということです。ということです。ですかりましたなぜ ?10 年間安定してるんですようちなるほど。はい。安定してます、はい。時の事実は変えられないんですよ。で その時にね、ちょっと あ, のはい、あの話にいきますけども、はい、2007年11月の議会答弁で、はい、これはもう最も本件で有名になりました、あの要はね、市の温泉、えー、水道課長さんが、はいあの、天野さんのところは、まあ、要は童話系列の企業だから、会、う、社、ん、だから、まあ、なかなかその応じてもらえないと、うん、こういうまあ有名な答弁があるんですけども、うん、これってどういうよう な, な、何を応じないっていう意味ですか。 まあ、森戸ではなな水道施設ですねはい、ね、あのね大丈夫ですかそんなバカなことはないでしょう、はい、私はそこに道を作って、はい、寄付をしてあげようと言ってるんですよ、はいはい、当初、はい、だからそこに道を作ろうと思ってこの埋め立てが始まったんですよ、はいはいはい、私が熱海市から通常だったら<笑> はい、この土地、いくらで買ってくれるんですかとか、はい、いくらで借りてくれるんですかっていうのが当たり前じゃないですか、私、はいはいもも、私ね、この同和系列の問題、うん、最初はあまりインパクトがあったんで、まあ、そのを書いたんだけど、はいはいはい、ただね、よくよく考えてみると、このあたりって一応施工って、市役所も認可され、認め、受理されてるわけですね、工事完了届を受理されてるわけじゃないですか。 でどこですかあの要はその、貯、えー、水、要するに土砂が流れた、はい、あの水道施設のところに、はい水道施設ね、でで流れて、はいで、その流れたところもそもそも工事は受理されているわけだから、うん、でじゃあ、受理した方が悪いんじゃないのかっていう、当然でしょうだってということになっちゃうわけで。あのですね、はい、向こうが言いたいことは。はい 水道管の道をタダで借りているから、はい、もしここにきつい指導をしたら、はい、どかさって言われるんじゃないんですかということが怖いんであって、はいはいはい、童話だからとかは全く関係ないでしょういい、ね。じゃあ逆に言うとなぜ市役所の方はその言葉を持ち出してきたのかっていうのは不思議なんですけども。うん、自分たちが、はい ただで使っているから、はい、どかせと言われたら責任問題になるから、はいはいはい、童話にすり替えただけの話ですな る, ほどなるほどそう で, すかでもなぜ童話っってていうことを知ってたんですかまあもう平成入って間もなく、はい、私がや、ま、もちろん挨拶に行く時、はい、もう熱海市にもほとんど行かないけど、はい、挨拶に行く時に、はい、いわゆる、えー、童話の名刺を 使ってるからじゃないたことは使ってたことは使ってますよ。大概の挨拶つ行く時は行政挨拶はつは大体ドアの飯使うの多いですよ。だけどそれは要するにその事業は新幹線ビルディングの事業であってドアの事業じゃないじゃないですか。違いますよ、ね。だからそこで持っていくって意味がちょっと私 ね, あそうね、うん。確かにいやらしいやり方ですよね。よねあののうちの人間 たちは大体分け荒るの人間が職員が多いんですよ、はあ、それでまず右左分かりませんなるほど分かりませんだから私も、はいえー、全くの素人がやりますのでよろしく指導お願いしますねという意味でそういう挨拶をしますね、はあ、それはねどこの部署でもやります、はあはあ、これはっきり言っときますというのは設計士が行って設計するんじゃないですか、はあはいはいはい 右左あんんまり分かんない人が行くんです、はいはいはいはい、それはその人がやり、うん、少しはやっぱりやりやすいようにしてあげるという、うん、これはまあ、えー、お前おかしいんじゃないかってやりゃおかしいんですよそれは、うんうん、それは百も承知ですそんな中で、うん、結局天野さんご自身の責任の認識ってのはどれぐらいこうお感じになっているの か,、うんのかうん、例えばそのこの崩落という意味ですか、はい、崩落に対して、はい、私はちゃんとやってますよ。 そうですかやってますよはいなるほ ど, なるほど千葉工業だってちゃんとやっていたんじゃないんですかなるほ ど, なるほどそれは千葉さんに聞いてもらったらいいと思いますよだけど、うん、何どうだい言ったって10年崩れてないですよ2011年ぐらいから、はいまあ、昨年まで、まあ、10年以上ですから、うんまあ、あれですか11年ですかざっと、うんうん、あ 10, 10年かはいなんでそれよりも、うん その後売却した後8年間ここは一番大事ですよ8年間全くやってないですよねいいですか一番大事なこと8年間やってないやらせなければいけないことは役所主認識ですよしてますよね私は自分の 35万坪売らない時ね、うんうん、何か上で開発をやる時は藍、はい、染川の流下能力が1分の1しかないから、はい、これを直さなきゃいけないって言われたんですよははははこれ直すに1億円かかりますよ、はい、ここのところで私役所と揉めてますよなん、はい、でうちがやるんだ、うんうん、行政がやるべきだろうと、うんうん、いうことも揉めてますよこれなるほど ごめんなさいちょっと話、細かいけど重要な話なんで、はい、熱海のある漁業関係者が、はい、盛り土から泥が流れて海が汚れたと、はい、その時にわざとその日だけ船を出して、うん、<笑>海汚れたけど、どうしてくれるんだと、はい、お金をもらいに来たたことはありましたかいや、それがですね、はい、今、私、それ調査中なんですで実は。はいはいはいはい あったという話が今クローズアップしてますが、はいはい、私だけのことじゃないんですよ。はい、これはね、大成建設が取られてるんで、実際にお金を。なるほど、なるほど。だから、漁業組合化のよ。漁業組合ですよ。その人は S さんと言いますか。どうですよ。わかりました。はい。これはね、大成は、はい、関連企業からが2000万払ってますよ。漁業に。これ有名な話ですよ。 でその方がそういう企業からのお金をポケットに入れちゃうっていうことで理解で そ, それはポケットなのか経理帳簿を緊張してるのかはのかか、はい、そこまでは分かりませんよただ、えー、実際に私どもは貧乏企業ですからほんな払えないんですけど、はい、上の関連企業まあ 何, 何企業ですかね体制の関連企業といいましょうか、はいはいはいはい それは 2, 万円以上払天野、ね、さんとかはいくらで済んだのって感じで聞かれましたからいや僕のルとか貧乏だからなんないよってうじゃあってことはいやこれも私直接じゃないですよ、はい、うちの職員ねじゃあ当然その海が汚れたなんとかっていうのもちょっと疑惑があるというふうな理解でいやうちのなんか埋め立てでいじるとあの ところのですから必ずこう雨降ると汚れるんですよねどうしてもねそういうことでえまあそのアワビーが死んだとか貝がサザエが死んだとかいうことで言われて、えー いたようです、ね、なるほどなるほど、はい、ほで実際一緒にアービーは死んだとかってあったんですかねいやーそれは分かります い, いやでもうちの後藤は<咳>謝罪にも言ってるし、はい、うちの何人かは謝罪にも言ってますからなるほどその時にいろいろなそういうな意味合いで、えー、お詫びをしているんでしょうねそのお詫びの仕方がお金を払ったのか どうしたのかという調査をしてますよ。なるほどはい。な、うんせ昔の帳簿なんで。うん、あ、ありがとうございます。はい。はい